今の同時に流すと。せーの、はいどうも。はい、ということでね。今回も、白衣太郎。ということで見て。これね、あの、あまりにも名前と学校名がもろばれするから、あの、ここ縫いました。<笑>みんなにバレないようにね。はい、ということで、今回はですね、私、最近恋をしてないなと。以前の彼女と別れてから、早23年。 ということで、新しい恋をしたい、僕も。僕も新しい恋をしたいということで、今回イメチェン、垢抜けをしたいなと思って。で、まず、髪型に関しては今ちょっと自粛期間で外に出れないので、まず髪色を変えようということで、この、なんかね、変な、舐め腐った茶色みたいなのを、とりあえず、一旦黒にします。まあ黒はね、まあ女の子受けいいというか、 まあ、女性はみんな黒髪男子が好きでしょっていう勝手なイメージ。<笑>黒髪マッシュが好きでしょっていう<笑>勝手な<笑>。で、あとは、まあ、顔なんだけど、まあ、顔は変えらんないんよ。まあ、強いて変えられるっていうならば、まあ、メイクじゃないっていうことで、今日はね、なんと、メイクのスペシャリストと言われる母にメイクをしていただきたいと思います。今回の企画、母親のメイクでどれだけイメチェンジできるの ということでね、この今の現状ちょっと皆さんに見ていただいてこれがどれだけね、メイクと髪色チェンジで変わるのかっていう。 と皆さんにお知らせしたいと思い思ますえー、なんか実際にどんくらい変わったかわかんないと思うのでメイクをした後に写真を撮ってその画像を使って Tinder をやってみてで1日で24時間で何いいねが来るかでこんなもんだったモテ具合はこんなもんですったみたいな大体の相場的なものはわかるからその黒髪にしてメイクをしてやったら何いいねが来るのかやっていきたいと思いますそれじゃあいってみよう。太郎あげあげ まずね、黒髪にしていくよ白色脱ぐねごめんね<笑>黄色いんですけどえ、まあ、なんか後ろから染めていきます分かんないけど。 待ちます15分くらいはいということで髪がやっと染まりました1時間弱かかりましたねそれではお見せしたいと思いますこちらルルルルうわマジで黒いマジで黒い黒髪マッシュの極みなんだけどあれ2番セカンド小湊君急にダイヤンの S いやもうめっちゃサラサラでもう戻ってくるよ、うんここからねあの母にメイクをしてもらってどんくらい変わるかやっていきたいと思います、うん、はい先に化粧水だけ塗っておきます早速やってもらいたいと思いますよっあ自己紹介をおげでーまずねこれをやれということなのではい丸出しでございますまず何からこれベースベースっていうのは下地みたいな <笑>メイクをされて、はよ何年です か, トの こ, れは何ですかこれコントローラー<音楽>ーコココンンーー、ンントローラーコントロローーーーララララシ急に<笑>コンシーラーで ファンンデーシ ョ, ンンーションもうなんかねこれだとファンデーションがね均等になるんだって。え 言ってか、かわされた<笑><笑>あとは、何ステップありますかなあと、アイライナーはうわ、こわどうやってえ目、どうしたらいいこのま ま, えこのままでいいうんごめんね、皆さんよりヘだったのボケてるよ<笑>それこそ綿棒でやんのい<笑><笑>やばいやばいやばいやばいやばいやばい 気を入れますか、ね、女の人大変ですね毎日毎日こんなやって。こ<笑>れで前髪を取るのはい、前髪を取ってグラシをそれで、それでは完成形でございます <笑>顔何も見えない。髪が伸びすぎて何も見えね<笑>えよ。<笑>でもか。あれ、なんか別世界の垂れ眉の人になってるんだけど<笑>。あれ、すごいなんか。マットたい。やばい垂れ眉にめちゃくちゃなってるんだけど。あれ？<笑>数倍ボスになってない？あれおかしいな。なんでだ。おかしいなじゃもう一回眉毛剃ってやり直そうよ<笑>。いいよこれで。 はい、といととうことで今ねこういう感じで完成したんですけど<笑>どうですかね<笑>これでいけるかなーっていう感じなんですけどちょっとこのままこのままあの写真を撮ってもらってこれでねあの1日で何マッチするかちょっとやっていきたいと思いますこいいはい、はい、ということでねえー、っと昨晩はちょっと早く寝ちゃったのでその後の撮影ができなかったんですけど今画像を登録して。 アプリを入れたのでこれでね24時間後何マッチできるか で, です、ね、今回の母親メイクのモテ度が分かると思うのでちょっとお楽しみくださいそれでは明日までお待ちくださいバイバイ太郎あげあげはいということで昨日の12時に12時半くらいに t i を始めて今ざっとねあの、1時半 1日後の1時半です。はい。ということで、昨日ね、あの、これ、t i n d って12時間おきに、まあ、ある程度回数制限のあるスワイプができて、マッチ数をずばり発表したいと思います。1日のね、24時間の。え、マッチ数、なんと、1日で20マッチすごい、これはすごい。これはちょっと個人的にすごい。で、 あの、いいねいいねっていうかあっち側が僕にいいねしてくれて僕がいいねしてないからマッチしてないっていうのが26個ありますよっってあとはねこれがもしうまく右スワイプをずっとしまくってれば、まあ、46人と1日でマッチできたのかもしれないねっていう母親メイクすごい今これは俺のメイク母親メイク完璧でございます はい、といととうことで、ね、やっぱメイクすればね、女性からの印象も変わると思うし男性でちょっとねなんかモテないんだよねっていう人はちょっと挑戦してみてはいかがでしょうか女性の皆さんは変わった太郎どうですか変わってないかなそんなにはいということで今回こういう結果になりましたのでぜひ Tinder をやってる男性はメンズメイクに挑戦してみてはいかがでしょうかはい太郎でしたバイバーイ